日本のミニマリストの中で一番コラボしてるんじゃないかなって い, ういや本当ですよはい、まあ、今でこそ、はいまあ、YouTuber として、まあ、登録者が約4万人おそれこそ最初なんで僕発信力も何にもなくて、うん、ツイッターとかも、はいはい、今日はミニマリストたけるさんにお越しいただきましたはいありがとうございます 今日はよろししくお願いしま す, いしますこんにちは、アブローです今日はですねミニマリストとして月100万円以上も稼がれているミニマリストたけるさんにお越しいただきましたどうすればミニマリストとして収入を得られるのか皆さんができることも聞いてきたんでよかったら見ていってください前半後半に分かれてます2つ見てくださいミニマリストたけるさんって、はい、普段どんな活動をされてるんですか えー、とメンが YouTube 活動やってて、えー、とミニマリストのライフスタイルだったりとかミニマリズムの魅力を広げるために、まあ、YouTubeTwitter <笑>あとはイベントを開催したりセミナーなんかもやったりとかしてますミニマリストでやっぱ有名ですよねもう武うさんありがとうございますおかげさまで<笑>前回ミニマリストのイベントに武井さんの、はい、と一緒に出させてもらって、はい、でそこでそですねで今日 コラボすすることととになりりまました、はい、ありがううございますいうわけで今日はミニマリストたけるさん の, の素顔を、はい、セキュアラにお話ししていただきながらプラスコスパ生活僕のチャンネルでコスパ生活をお届けしてるんでたけるさんらしいミニマリストっぽいコスパ生活の方法だとか、はい、月収100万円稼ぐ YouTube の秘訣について、はいえー、まとめていきますはい、いお願いします、はい、早速なんですけども、はい、ミニマリストとしてもう そういった活動、ミニマリストたくさんいるんですけど、はい、武雄さんって他のミニマリストとどういう違いがあるんですか何が違うっていうと、まあ、今でこそ、はいまあ、YouTuber としてまあ登録者が約4万人いる、まあ、発信力がまずあるっていうのもそうだしこ、はいはいはいはい、のミニマリストさんと違うのはやっぱこんなふうにコラボさせていただく機会がめちゃくちゃ多くて。 日本のミニマリストの中で一番コラボしてるんじゃないかなっていうのがまあ一つですかね、うん、あとはまあイベント開催するミニマリストさんも結構割と少なくって今年、まあ、それこそお会いした大阪オフ会だったりとか今年からイベント僕し始めたんですけど、はいまあ、3月に茨城でオフ会を40人ぐらいの規模でやったりと か, かあと年末にも、うん。 100人規模でイベントやったりとか、えーはい、あとは単独セミナーというか公、まあ、演みたいなのをやったりとかしてて、うんまあ、そういうふうに結構活発に動いてる感じかなと思います、うん、活発に動かれてる印象がすごいバンバンそうですねインドアなんですけどね<笑><笑>、はい、ミニマリストのっってどっちかっていうとちょっと、はい お部屋にこもらえるそうですね、うん、活動的というか内向的というかどっちかというと、うんうんうん、部屋にこもるというか<笑>家のなんか生活を楽しむ人が多いですねそう<笑>です ね, いいですねアウトドアというか外での生活をあんまり楽しむ人ってまれなんじゃないのかなっていう、はい、キャンピングとかキャンピングとか、はいはい、キャンプと か, なんかそういうなんかねアウトドアで趣味されてる方もまあたまにいらっしゃいますけど、うん、結構僕がお会いする方の多くは。 インド派多いんじゃないのかなとは思いますね<笑><笑>ぶっちゃけはいあの、うん 今日お聞きしたいのが、はい、ミニマリストってたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、ミニマリストってどういうふうに仕事になってるのかっていうのを聞きたくてそうですね、まあ、今でこそ僕自身ミニマリストっていう生き方が仕事にはなってはいるとは思うんですけど、はいはい、なかなかこれ全員が全員そうできるかっていうのも 難, し難しいですねで僕はどうやって仕事にしていったかっていうと、はい、ミニマリストで誰を助けられるんだろうみたいな。 自分がミニマリストになることによって誰かにやっぱ価値提供してどういう人を救えるんだろうって思った時に、まあ、今片付けられない人だったりとか小、はいはいまあ、部屋に住んでる人だったりとかあと僕自身、まあ、当時もミニマリストって名乗ってたのでじゃあ<笑> 今かかららミニマリストにななりたいい人は助けられるじゃないかと、はいはい、で要はこれでウィンウィンじゃないですか要は僕はそういう価値提供をしたい、はい、でそういう情報を求めてる人がいるでこれだけでも多分ビジネスになると思うんですけど、ねはい、YouTube というか発信活動をすればもう仕事になるんじゃないかっていうことで始めたとなるほど、ね、いう感じですね4万人登録を見てくださる方も多くて、はいはいはい、多いですね、はい、マックス月間が150万 PV というかすごいですねそれ見てくださる方が多ければそれなりの広告だとか収、は、益、い、になっているう、ね、うということですよ ね, そうですねどれぐらいの収入でえっ、ー、とマックスで120万えー、すご最高月収が120万円で、はいまあ、他にも例えば企業案件とかイベントとかでも収益は上がってくるんですけど、はい、YouTube オンリーの広告収益でマックス120万円で今のところ大体100万円 100万円はコンスタントに稼げてるのかなと、100万円前後ですね。すすごいですねもうミニマリストが、もう仕事になってた、はい。そうですね。仕事になるってことですよね。そうですね。まあ、僕自身、そこをちょっと目指したいなっていう部分があり、はいはいはいはい、やっぱ。まあ、そのミニマリスト、やっぱ有名な渋さんだったりとか、はいはい、あの方がやっぱミニマリストが仕事になっていると思うんですよ。そう、ね、だから、も僕もそんな風になりたいなっていうので、まあ、目指したところはありますね。<笑>結構、僕も渋くんの動画とか、渋くんと会ったりとかするんですけど。はいはい ななかなかもう再現ってビジネスマリストをイコール仕事にするのって難しくてどうやったら再現できるのかなっていうの は, はま あ, あのどのビジネスでも多分共通してる部分であると思うんですけど、はい、結局、まあ、ビジネスでいうのはお金を払ってもらって、うんうん、そのお金で。 まあ僕らを食べてるわけじゃないですかじゃあどうやったらお金払ってくれるかって言ったら、はい、その助けることなんですよね、うん、そうですそうだから悩みをまず見つけるところから始めて、はいはい、やっぱり結構部屋が片付けられないとか、はい、そのミニマリストになりたいんだけどどうしていいのかわからないとかって悩んでるから結構いるから、ねはいはい、そ, うそういうのをじゃあどうやったら解決してあげられるかなっていうので、まあ、例えば本読んで勉強したりとかあとはまあ オタク訪問してて片付けけたりとかっていうだけでも全然ビジネスになるのかなと、はい、なとるほどオタク訪問で片付けを見せることによってうあこういう片付けもあるんだとかそうですねこういうそのミニマリストの生き方もあるんだとかやっぱり人によって全部違いますね違いますねそんなふうに仕事をしていくっていうか、ま、生きていくっていうのはありなんじゃないのかなと、はい、YouTube で発信するときに気をつけられてることってありますか、うんはい 気をつけてること、まあ、それでこそ僕が YouTube を始めたての頃気をつけたことっていうのはとにかくインプットして学んだことをアウトプットしようと。ああ、なるほど、はい。それで悩みを解決していこうと思って、はいはい、である程度数字が伸びてきたりとか影響力が。 出てきたらコラボして、はいで、いろんな人たちの知識だったり、経験を引き出して、それを価値提供していこうみたいな流れになります一番最初にやられたのは、インプットされたものをアウトプットする、そうです、そうです、そうです、どういった方、語る系の YouTube あもう語る系ですね、もう本をひたすら読んだりとか、はい、あとミニマリストとか、あとシンプリストとか、はいはい、お片付け、収納とかのブログをめっちゃ読みまくって、はい、で、まあ、それを要約したりとか。なるほどそう、はい まあ僕だったらこんな風にするとかっていうのを結構バーっと語ってたり、ね、してましたね。インプットされた内容を要約して、はい、で。 僕だっったたらっていいうので、うん、応用編みたいなでそうです、ね、オリジナリティ出してやってましたね、はいはい、それを見てもらう人を増やすためにやることって、はいはい、あもう毎日投稿、うん、あなるほど<笑><笑>そうですねやっぱり人って、はい、あの更新されてるものに目引くんですよ ね, あそうですよねで1週間に1回とかだけだともう忘れ去られちゃうんですよその間に例えば別の目が引くものがあると、はい、もうそっちに興味が移っちゃうんで、うん まあ、なるべくそっちに移らないためになるべく自分は毎日更新してあのどんどん自分のチャンネルをブラッシュアップしていくとなるほどですね、はい、で再生数が多いだとか、うん、お客さん見てくれる方が心に残るようなのとか い, い、ね、数でそうですねそれをよりブラッシュアップしていく、ねうんうん、だって普段多分皆さん買い物するときに分自分のお気に入りのブランドが毎日その商品をね、はい、あの新商品出したら気になるじゃないですかそうそれと一緒です なるほどなるほど自分のチャンネルも一つ一つの動画が商品だから、はいはい、そうだから毎日新商品を作るみたいな感じで深い深 い, いです<笑>、はい、僕のチャンネル多分 YouTube 作りたいっていうふうに思ってくださる方もいらっしゃるーいやーこれ僕刺さりましたあっホントよかったよかった<笑>質の高いものです ね, そうですねしっかりとインプットしたものを自分の中でアウトプットしてプラス分かりやすくしてでプラス実践応用編として僕だったらってい う, う 時間もそうですね、しっかり入れて、はい、どんどんどんどんやっていって、うん、ようやくコラボするうそうですねっていう流れがいいんじゃないのかなとで今ちょっと話っ て, て僕思ったのは、はい、今その僕の話を聞いて、まあ、心に刺さったっていうふうにおっしゃっていただいたじゃないですか、はい、それもすごく大事でどういう人に届けたいかっていうのを明確にするとああ、はいはい、あのやっぱ説得力が増したりとか、うん、要は悩みを解決しやすかったりとか心に響いてくれるんでそういう人が登録してくれたりするんですよね、はいはいはい、僕のファンになってくれたりとか 年齢はとか性別はどういう人に届けたいのかこの自分の価値提供サービスするもの人を、はい、っていうのを明確にすると結構やりやすいかもしれないですやっぱりもうちょっとそれもうおろそかにしてました<笑>はい、はいはい、ちゃんとしっかりやるんで皆さん見てくださいお願いしますたけるさんのチャンネルも概要欄貼っておくんで、はい、ぜひぜ ひ, ぜひぜひチェックしてください、はい、ブ YouTube を作られる人にちょっと向けて発信したいんですけど、はいはい、視聴維持率とかなんか YouTube を作る上でもっと、うん 見た方がいい数字だとかありますか僕が見てるのは、はい、その動画を公開してからの、はいえー、視聴回数アップして公開して、はいまあ、大体1時間ぐらいの再生数がやっぱ重要なんですよね、はいはい、アップしてバーンと上がってであと緩やかに落ちていくので、はい、視聴回数って、まあ、僕の場合はですけど、はいはい、だから。 最初1時間ってめちゃくちゃ重要で僕はその数字を見てますねそれで今回の動画はこれだったからよかったんだとか分析ができるんですよ1時間が重要なんですね僕の中では1時間の中で判断してますね全然見てなかったです本当ですか、はい、そう僕は結構視聴回数は、はいはいうん、特に1時間ですな、ね、そうですねなるほどそうまあ一応1日公開してから1日後の数字とかも見るんですけどたい、まあ、その最初1時間の伸びがいいとだ、はいたい あ後も継続して再生されるっていうのが分かってるのでもう最初全然伸びないってなっちゃうとあまあこんなもんかみたいな、うん、あんまり再生されないのでもうパタンと分析するために最初の1時間の視聴回数は見るようにしてます大体どういう分析になるんですかサムネの要さだったりコンテンツがこうだからとか、うん、はいはいはい、うん、まあいろあるんですけど、はいまあ、タイトルサムネあとまあ内容、はいはいまあ、この3つが タイトル、サムネ、内容、内容企画ですね企画はい、はい、が僕の今の中ではすごく重要だと思っていて、はい、やっぱりまず人ってサムネを見るんですよね、はいまあ、サムネの画像だったり出てる表情だったり文字だったり、はいまあ、それでまクリックするかどうかっていうのがまず決まってくると、はい、1個目ですねそうですね、はい、でサムネを見た後に次にタイトルを見るんですよね人って そうはいはい、はいうん、で、まあ、タイトルが良さそうだったら、まあ、クリックするとか、うん、あとは例えばタイトルで何が重要かっていうと人って悩みを解決したいって思った時に悩みを検索するんですよねはいはい例えば僕が話し方が苦手だったら話し方、えー、ノウハウとかって検索するじゃないですかその検索に引っかからないと僕の動画が出てこないと、はいそうですね、で検索に引っかかりやすいタイトルになってるかどうかなるほど YouTube の中でも検索意識するんですか そうです ね, ですねまあ YouTube より割とグーグルの方が多いかなっていう、はい、ただその僕がこういう動画を出したいとなった時に、はい、一応 YouTube で検索するんですよ、はい、でどういう動画がどういうタイトルの動画が再生されてるのかっていうのを分析して、はいはい、ちょっとそれに寄せていくみたいななるほどあるかもしれないですあもう全然 YouTube の SEO とか気にしたことなかったあ本当ですか、はい、やっぱりそれだけでも結構違ってくるのかなっていう 検索に引っかからないような、はいはい、そのキーワードがないタイトルだとやっぱ検索されないから、はいはい、だからそういう検索ワードに引っかかりやすい言葉を一つでも二つでも使うっていうのは結構重要かもしれないですちゃん勉強しました、ねはい、<笑>僕ももともとブログやってて検索で引っかかるような記事は書いてたんですけど、うんまあ、なかなか YouTube で検索しないんじゃないかなと思って放置してたいやもったいないです ね, うそうですね今日からすすぐやりますいや本当に 結構、グーグルとかでもね検索すると動画が上の方に出てきたりとかするので、はいはいはい、ミニマリストって検索すると、ね、結構、渋さんの動画だったり、僕の動画だったりとかも、動画結構重要視してて、グーグルさん、はいはいそうねそう、だからやっぱり意識した方がいいのかなとは思いますね。意識します。はいそうか、すごいな。<笑>はい、あ, あと、ちなみに時間とかって決めまる、えー、と投稿時間です。投稿時間は、僕5時って決めてて、はいはいはい、これにもちゃんと理由があって、はい、主婦のターゲットなんですよね、僕のチャンネルって。はい 20代30代の女性主婦の方が見てる方が多いので、はい、ってなると7時とかって見ないんですよそうですよねご飯作ったりとか、はいはいはい、家事したりとかだから僕はその家事をちょっとする前ぐらいの、うん、夕方5時ぐらいがちょうどいいんじゃないかっていうなるほど家事をしながらでも見れる見れるし、はいまあ、家事ちょっとする前に僕の動画を見てでちょっとやる気出して家事してくれたらいいなっていう思いもあってこれターゲットによって違いますよ、ね、ビジネスマンなったら、はい 6時とか7時とか、はいまあ、8時とかの方がいいかもしんないですね僕もはょと調節します、はい、そうですね実際僕は7時だとか、うん、それっていうのはもうターゲットが決まってきた段階で決めてくるね そうですねまあ僕一応そういうふうに予想して僕5時にして、はい、でたまに7時にアップしたりとか8時にアップした時期もあったんですよでやっぱり安定的に伸びるのが夕方5時だったんですよね僕の場合だからいろいろ実験してみて自分のチャンネルに合った投稿時間を決めてみるっていうのもありかもしれないですなるほどですねはい全然お気にしてなかった<笑>結構ね、うん、あの投稿時間も大事でやっぱその 時間によってその届けたい人が見てくれるかどうかってやっぱ結構関わってくるの で,、はいそうですね、そう届けたい相手がどういうライフスタイルを送ってるのか、うん、働いてるのかそれとも家にいるのかによってもやっぱ変わってくるし、はい、ちょっと考えた方がより再生されるのかなと思います。 僕のチャンネル、YouTube、やりたいいっていう人、はいはい、結構いるんですよんなんで一番最初にこれだっていうコンテンツを作った上で、はい、じゃあ実際どう見てくれる人を増やすのか。う たけるさんがもうゼロスタートから、はいはいはい、なったとして何から始めたらいいのかっていうのを何ですかねチャンネル見てる人に教えてほしいんですけどもうとにかく僕が心がけていたのは毎日投稿なんですよね、はいはい、でそれで大体1日5人ずつぐらい増えていくんですよああなるほど、はい、だから1か月150人とか200人ぐらい増えている、はい、登録者数あそうです登録者数が増えていくんですけど、はいはい、もうそういう地道な積み重ねなんじゃないのかなとなるほど そ う, ねうででね、そうですね、はい、だからそうですね、それこそ最初なんで僕発信力も何にもなくてツイッターとかもほぼやってなかったんですよね、はいはい、もう YouTube で1本で絞ってもうコツコツやって、はいまあ、とりあえず1日1人でも増えてくれれば1か月で30人増えると、はい、でそれが10か月だと300人増えるじゃないかと、はいはい、でそれで1年続けたら3000人になるじゃないかと、はいはい、でいうふうに思って。 まあ、ちょっとずつでもいいからとにかく僕が50とか60になるまでに、はいまあ、ある程度安定して稼げる発信力がついてればいいなと思って、はい、とにかく継続しようっていう感じでやってましたとにかく継続でも長期スパンでね。そんですそうですそうですもう短期間はちょっと難しいかもしれない人によってはできるからかもしれないけど、はいはいそうそうね、もともと発信力を持ってたりだとか、うん、本当にすごいコンテンツを出したりとか、はい、人であればできるかもしれないですけど、うん、やっぱり ね、コツコツコツコココツツツが大事なななんじゃないのかなと<笑>そうですやってるつもりだったんですけど、うんまあ、これが人気だからこれやったりとか、うん、ルームツアーがいいよって言われてルームツアーやって、うん、で前から見てくれる人が「このルームツアー面白くない?」とか言われたらルームツアーやめたいだとか、うん、ブレブレになっちゃうと、うん、ある程度、うんるまあ、塾を持つのは大事だとは思うんですけどでも時と場合によってはトレンドをつかむのもすごい大事なんですよねや、はいはい、やっっっぱぱり人って トレンドとか流行にやっぱ敏感だから、うんうん、やっぱそういう時代の流れも読みつつ、はい、ある程度自分の中でしっかりとした塾を持つ、うん、どういう情報というか価値提供するのかっていう、はい、まあ核みたいなものを明確に持っとくといいかもしんないですね、はい、いやもう大事ですよね本当にんなんでやるのか YouTube を誰に届けたいのかう、ね、うんもう超明確にするとそうですねより刺さるう ん, うん多分刺さると思いますそうもうやります、はい 頑張ってください<笑>。<笑>はい、ありがとうございます。はい